よさこい空白市場です。えっ、ー、とですね。4月の23日にえっ、ー、と私たちもですね。よさこい銀白石城ということで、4年ぶりにえっ、ー、とよさこい祭りを開催することがまできるようになりましたので、そちらの方もぜひ足を運んでいただければと思いますえー、午前中に負けないくらい元気いっぱいになります。よろしくお願いします。